はい、はい、サブチャンネルですはいうおおすげ<笑><笑>それで、うん、始めるんだ水溜りボンドです<笑><笑>はいついに、うん、許可が出ましたよかったね長かったね許可出るまでね水溜りボンドはい LINE、はい、スタンプ発売しますイェーイ今日が友達の、うん、えっとワクタクワクタクね、うんうん あの、ウザイクマですっていうのがあって、うん、ウザクマねウザクマ、うん、あれでも何週間か1位取ったこともあるしそうだね4週連続ぐらい取ってたよね売れまくってる人が、うんうん、でまあ冗談みたいな感じで去年の12月とかに、うん、結構前ぐらい動いてたんだよねそういや、ねうん、どうみたいなまあ、こういうのがいいこういうのがいいっていうのを送ったら、うん、マジでクオリティめっちゃ高いです<笑>これ本当に嬉しくなかった見た時いやすごいものって 一番良かった画面を切り取って、うん、そうやってくれてるからはいで要はこれは2015年バージョンじゃないですけど、うん、まあちょっと昔の僕らのベストシーン、うん、そうですねあの、意識したのは使いやすさも意識したの、まあ、これが売れてたくさんの人に知ってもらうんじゃなくて普通に俺らのことを知ってる人が LINE スタンプとしてなんですか、ね、その、知り合いと喋るときに、うん そのに見つながりも ど, どっちも知ってる人にやってほしいなぜなら誰す滑るからね動画見てくれてる人は本当にありがとうございますって話でで多分ねこれも一番安い価格で売るんですけど、うん、あのわざわざお金払ってもってね、うん、買ってくれるから、うん、見せたいぞみたいなのがあると思うんですよ、うん、ただあの、部活の LINE とかでいやこれをやるため例えばこの移動中とかさ、うん、あるじゃんこれね、うん、これ誰これ あの僕に似てる人って日本にたくさんいると思うんですけど<笑>その人だけ使ってくださいその人は使っても大丈夫自分として使ってくださいその場合あだから楽しものに使ってくださいってことだね<笑>あそれか人工知能りんなちゃんにああそうじゃなくて儲けるつもりは毛頭ないんでもう次のスタンプに着手するかもしれないしもうちろきます。なんかもっとねう出しましたという報告ね、はい、皆さんちょっと遅くなってしまった本当に一応、うん、ウームから出てるんで、うん、ウームって検索しても出るんですけど、はい、あの 一応手助けていただいただけでマフターがやってくるたいくので、もしろんもしろはいじゃ今まあだいぶ遅くなってしまって申し訳ない、うん、本当に申し訳ないです。うん、はいじゃあ、うん、今日のメインチャンネルもよろしくお願いします。はーいはいまたありがとうございました。